Thank <laughs> you. れ会場内にスタジオの皆様ご協力でよろしくお願いします。